それではあのーまあ、残りの時間でですねその次の話なんですがあの2枚目の方ですね大学行って学ぶへのヒントということについてちょっとあの話をしたいと思います。でこれはですねそのこういう話をしようと思ったあのきっかけの一つがあの実はその大学においてその教員の我々とですねそれから学生の皆さんとでその最初特に1年生の時 大学に入学した直後にその学び方に対する認識の違いというのがうかなりあるなということを、えーとまあ、何年か教えていて感じてきましたうんとこの「自然系の学類にはあの」ではですねその、まあ、毎年そのフレッシュマンセミナーとかそれからクラスセミナーといった授業の中でだいたい毎年2学期と3学期に そのまあ、学生と教員との懇談会というのがありますでその中でそのこの自然見学類ではその学生の皆さんによってその授業評価アンケートというのを独自にあの取ってですねで、えー、とこの我々の行う授業 の, あの評価をしてでその評価 の, あの結果をですねその懇談会の場で話し合うということが行われています。でその時に まあ、僕はの数学類の教員ですからその数学類の懇談会でいろいろ学生の皆さんから話を聞くわけなんですがえと学生の皆さんから の, その授業に対する要望を聞きますとそのまあ授業の進度が早すぎるですとかそれからもっと分かりやすくやってほしいとかそれから内容が非常に難しいといったような意見が必ず毎年出てくるんですね。 で一方でそのあの教員の私たちの方では、うん、いや大学の授業っていうのはやっぱりちょっと高校までの授業とは内容質的にも量的にも違う異なるからだからそのやっぱりその辺をきちんと認識してあの授業を受けるもしくは勉強するという姿勢があの必要なんではないかということをですねいろいろと説明するわけですね。でえー、そういったことがあの まあ、ここ最近はあの、まあ、例年ありますので、ですので、まあ、あのここで皆さんちょうど、えー、と多分今日は数学は初めての授業ですよね。うんえー、大学に入ってあの初めての数学の授業ということですので、えー、その辺 の, あの説明をしたいというふうに思います。でまず その大学 で, です、ね、そのどのぐらい勉強しなければならないのかという話をです、ね、そのまず大学の制度からこう見ていこうかなというふうに思います。でと大学設置基準というのがありましてでこれはどういうものかというとその文部科学省があの定めたあの省令と呼ばれるまあ法律のようなものなんですね。で えー、と大学をその日本で開設するためにはあのこういう条件を満たさなければなりませんというようなこの条件をいろいろ書いてあるものですで、まあ、あのいろいろ読んでいくと実は結構ちょっと面白い部分もありまして例えばあの大学にはあの、えー、とこういう部屋を備えておかなければならないというような文章もあってその中には例えば学長室ですと か, それから事務室ですとかそれから講義室とか。 それからあとあの学生控室とかですねそういった部屋もあの備えていかなければならないというようなことも書かれてありますしあとはその学生数に応じてそのキャンパスの面積をどのぐらいにしなければならないとかそういったこともいろいろ書かれてありますで、えー、とその大学設置基準の中に実はその大学で出すんですねその単位のうんと内容がですねある程度あの規定が書かれておりましてで、えー、とこの 長文を引用したんですけれども、大学の一単位というのは標準でその45時間その勉強した内容を持って一単位を出しなさいというふうになっています。まああのただこれはですねその、えー、とあくまでも標準ですのでまあこれが実際にそのいろいろな大学や学科によって こう変わわってくるけけなんですけれどもじゃあこの十五時間1単位45時間っていうのが、まあ、標準的にはどのように割り振られるかとい、えー、いますと大体、えーまあ、通常ですと授業が15時間に対して授業ってこの教室にいる場所時間ですねこの教室にいる時間が15時間に対してまあ予習と復習がそれぞれ15時間ずつとで3つ合わせて45時間で1単位と、まあ、そういう、えー、と分け方もあります。 まあ、考え方によって他の分け方もあるんですけれども、まあ、こういう分け方も一つ、えー、とあります。で大体、えー、その授業15時間っていうとあの普通の大学ですと大体、まあ、週1コマ、えー、と1時間半ですので、まあ、つくばはちょっと短いですけれども、えー、と週1コマ1時間半が、えー、と10回分というふうにこう思えわけですね。そうすると例えばあの毎週その 1, コマ1時間半の講義が行われているとしますとそうすると1単位取るには大体1時間半の授業に対して予習と復習を1時間半ずつしなさい と, さいといかするとすることで1単位取れるということになるわけです。これは仮にその週2コマになりますとそれぞれこの辺りが倍になりますので授業がと あの週3時間あるのに対してまあ予習と復習をそれぞれ3時間ずつこうやって こ, うこれを 10, 回10週繰り返してまあ1単位取れるというような計算になります。で、えー、とそれで皆さんですねそのカリキュラムのこう説明を受けたときにその年間履修単位数の上限というのを聞いたと思います。一応この筑波大学でも あの年間履修単位数の上限が45単位と決まっているわけなんですけれどもじゃあ、えっと、仮にですね今の計算でこの45単位を年間で取ろうと思ったらあの毎日何時間ぐらい勉強するのかあるいはすることになっているのかと、えー、いうことをちょっとあの計算してみました、えー、ちょっと見てみましょうそうすると、えっと、年間45単位っていうことなんですけれども先ほど の話からですねその大学設置基準によると1単位取るには大体まあ45時間勉強するのが標準ですということになっていますのでそれをまあ単純に当てはめて計算するとその年間のえと通算学習時間は2025時間勉強してまあ1単位取るということにまあ一応ルールとしてはなっています、まあ、実際になそうなそうかどうかというのはまた別な話ですが、ね でこれをそのじゃあ1週間どのぐらいになるかっていうんですねで春学期と秋学期合わせてあの30週間ありますので、えー、そうすると毎週の学習時間っていうのはその学習時間っていうのはこの授業とそれ以外のですねその 自, 自習時間も合わせなんですが、えー、この2025五30で割るとだい六十 67.5 時間になるというわけですでさらに、まあ、1週間のうちその月曜日から金曜日の平日こう勉強すると。 しますとこの 67.5 を5で割って、まあ、1日 13.5 時間と。ですので年間45単位を取ろうという人は、えっとまあ、大体授業とそれ以外の自習時間を合わせて1日 13.5 時間勉強することになっていますということなんですがなかなかこれは超人的な勉強時間ですよね。<笑>ですので。えっと まあ、あの皆さんがですね、そのまあうん、あのこれを聞いていろいろな印象を持つかもしれませんけれども、まあ、とりあえずその大学で単位を取るというのは、あのまあ、このぐらいその、まあ、勉強標準的ですが、このぐらい の, その勉強時間を、まあ、費やすということが、まあ、想定されているということを、ちょっと頭の片隅に置いてみてください。 まあ、あの実際にそれをですねその実践するかどうかっていうのはこうあの皆さん次第だと思います。えー、もう大学に入りますとあのこれからの進むべき進路っていうのは多分皆さん自身で決めることになるはずですのでですので、まあ、あの一応制度としては大学の制度としてはこうなってますとつの日本ではこうなってますということを、まあ、ちょっと知っておいてほしいと思います。 さて、えー、とで も, もう一つはそのじゃ実際にその授業を受ける場合にです、ね、そのもしくはその自分で勉強する場合にその、まあ、どういう形で勉強していくのか と, で、まあ、ちょっとこれから、まあ、僕の話すのはその一例なんですけれども、まあ、皆さんがその高校までと勉強してきたその勉強の仕方や授業の受け方と まあ、あの似ている人も部分もあれば違っている部分異なる部分もあると思いますが、まあ、そういったところをちょっと比べながら聞いていただきたいと思います。でと、まあ、先ほどですねその、まあ、あの学生と教員との懇談会の中話の中でその授業で講義でですね説明される事柄が非常に難しいともっと分かりやすく説明してほしいという要望が うんとなんまあ、毎年出るという話をしましたけれどもとまず言えることはですね言えると思うのはその大学でこれからその教わるもしくは授業を受ける内容というのはその講義を聞いただけで理解しようとするのはかなり困難多くの人にとってかなり困難であるというつもりであの授業に臨んだ方がまずは最初はいいのではないかというふうに思います。で うん、とそうするとですねそのあの皆さん高校までのじ勉強の中でその授業を受ける前にその自分で教科書を読ん で, です、ね、例えば数学の教科書を読んでその内容をこう理解しようとこうやってみたっていう人はどのぐらいいるか分かりませんけれども大体いい大学 の, あの授業の内容というのは、えー、とやはりその自分で教科書を読んで自分で こう理解するぐらいのつもりでその授業に臨まないとなかなかそのパッとすっきりと理解するのは最初は難しいと思います。ですので、えー、とそうしますと必然的にある程度その予習などが必要になるということでですねじゃあその予習というのは一体どういうことすればいいんだっていう話になりますので、まあ、ちょっとその数学の場合 の, その予習の の手順の一例をちょっと見てみましょう。で大体、えーまあ、予習というとその結局最初は、えーとまあ、次にですね授業でまあ習うであろう内容をこうまず自分で読むことから始まると思いますので。 えー、とまずはその教科書の次の授業の範囲を読んでみるというのが、まあ、一般的ではないかと思います。で, でこの数学に特徴的なその説明の仕方というのはあの定義や定理というのが書かれているんですね。で実はそのこの定義や定理というのをその、まあ、理解するというのが 一応その数学の勉強の上ではあのまだあのポイントになると思いますけれども、えー、ともしですねその定義や定理に当たった時にはその内容をよく読んだ上 で, でその教科書を閉じてですねでその定理の言っていることを自分の言葉であの説明できるかどうかちょっとあの考えてみましょう。で自分の言葉で説明するっていうのが えー、とこれが大事なところ で, でやっぱりちゃんとその内容を分かっていないとその教科書を閉じて自分に説明するっていうのはなかなか難しいと思いますで、まあ、その例としましてあの教科書のちょっとあのこの横長の資料をご覧ください4ページのところにですね えー、と4ページ の, あの1行目にですねそこで一般に N 個のベクトル A1 から AN が線形独立または一時独立であるとはほにゃほにゃほにゃほにゃなら常にほにゃほにゃほにゃほにゃを乱すことを定義するというあの文章があります。であのこの文章をその意味を まあ、理解するっていうのがまずその数学を学ぶということの一つのステップなわけですけれどもそのためにはどんな知識が必要かというとまず線形独立っていう言葉が出ていますけれどもその線形独立の前にですねその線形結合という言葉を理解しておかなければなりません。 そうすると線形結合というのはどういうものベクトルの線形結合というのはどういうものかというのを理解しておかなければならないわけですね。でそれでちょっと教科書を遡るとそのベクトルの線形結合という言葉がどの辺に現れるでしょうね2ページですかね2ページの下の半分のところにこのようにベクトルのスカラ倍の和として表したものをそのベクトルの線形結合または一次結合と呼ぶというふうに書かれていますので。 そうするとまずこの線形結合ということを概念を理解しないとこの線形独立という概念の理解には至らないことがわかりますさらにじゃあこの線形結合に遡ると今度はそこにはそのベクトルのスカラ倍という言葉が出てきますよねそうするとこのベクトルのスカラ倍というのは一体何かということをこう自分で説明できないとこの線形結合というのは理解できないと。 うんということで、そのベクトルのスカラバイっていうのを、えっ、ー、と、また、こう、教科書を遡って、こう、調べるわけです。でそうすると、ちょうど1ページ、最初のページの、この、下の方ですね、や下の方に、スカラバイと和を次のように定義すると書かれてあって、で、スカラバイというのは、あのこういうものだというふうに書かれてあります。で、このように、 と少なくともこの「線形大数の教科書においては そ, のそこで使われる言葉という の, の意味ですね概念の定義というのは全てこの教科書の中に入っていますだから一種、えー、とこの中で世界が完結していると言ってもいいかもしれませんですのでその何かこの教科書を読んでいてわからないことがあればそのだんだんだんだんと教科書の前の方に遡っていけばその少なくともその 自分がわからないいと思った言葉の、えー、と説明は書いてあります。ですので大事なことはその説明を読んでそれが何を意味するかということをあの自分で理解すること。で、えー、と自分で理解した後と確信が得られるかどうかっていうのは、えー、と一つにはその概念をですね例えば友達にこう言葉で、あのー、説明するとかあるいは自分で数式で書いてみるとかそういったことができるように えー、とだんだんなってくるとこう、まあ、ある時かもしれないしだんだんかもしれないけれども自分で分でかかっったななとといいうう感覚がつかめるるようになってくると思いますで、まあ、この辺はちょっとまあ数学の特色的なその理解の仕方かもしれませんので、まあ、皆さんがえとこれから学ぶ科学などとはちょっと違った面もあるかもしれませんが、まあ、数学はこのようにしてあの学ぶのがまあ一般的であるということをちょっと頭に入れておいてください。 えー、とそう で, す、ね、で, で予習の際にはあの、まあ、講義に臨む前にその自分で、まあ、理解できたところと理解できなかったところをはっきりさせるというのが、えー、とことができると、まあ、講義を聞きに来る際には非常にスムーズに聞けると思います。えー、とこれがあのちゃんとはっきりできればその講義を 聞, き聞く際にもその えっと、内職をして、まあ、内職して喜ぶ先生はあまりいないかもしれませんが、まあ、僕は別にそんなにこだわらないんですけども、まあ、内職をここの部分は内職してでもまあ何とかなるかなっていうところとかですねだからここはわからないからちゃんと先生の説明を聞こうとかそういうふうにこうペース配分がこ う, うまくできるようになってきてで自分がそのより理解したいところにより多くのエネルギーを投入できるようになって学習効率は上がるのではないかと期待しています。 さて、えー、と次にですね、講義の際なんですが、うん、まず、あの約束して、この講義で、この授業で約束していただきたいのは、あの他人に迷惑をかけないということです。で、えー、とこれはですね、多分、授業態度に対するその、まあ、先生の姿勢というのはあの、授業によっても先生によっても、 かなり違ってくると思いますので、まあ、その授業その授業でこの、えー、とその先生がどういうふうに望んでいるかというのをまあ感じ取るというのは、まあ、ある意味大事かもしれませんねで僕の場合はその、まあ、仮にその皆さんがその授業でまあ内職をしているとかあそれからえとちょっと昨日は。 バイトが大変だったんで、だんだん頭がこうあの加工気味とかですねそういうのはあのそんなに気にはしません、えー、とむしろ内職をしている人を見つけて「えー、とこれ何ですか?」ってちょっと聞いて「いや実はつ次の演習でレポートか?」とか言うと「ああじゃあぜひ頑張ってください」なんていうことをあの励ましたりするんですけれども。<笑> 講<笑>義、まあ、中はあんまり そ, そこまで明るさまにはしませんがあの演習の授業ではたまにそういうこともあります で, ですのであの、まあ、あの人に迷惑をかけない限りにおいてはその皆さんがここでそのやっていることは特に問いませんただしその例えばその、まあ、周りの人とこう授業に関係のない話をして、えーとまあ、他の人がこの僕の話に集中できないとか えー、いうような形でその、まあ、他の人がその授業この授業を受けるべきの妨げになるようなことはあのしないでほしいと思います。そういうこと を, をあのするのであればあの、まあ、この教室の外に出てやってもらう分にはあのと構わないのでだからそうこの教室の中では、えー、っとこの僕の、えー、授業で線形代数を勉強するという人 の, あの意思を 最大限尊重してください、えー、とあとはですねその、うんとまあ、以前出た質問としてその「この授業中の飲食はどうですか?」って聞かれたこともあります。で、えー、と飲食についてはやはりその他人に迷惑をかけないというキーワードですね。僕自身もあのこうやってお茶のボトルなんかも持ってきたりしていますので、えー、とまあ必要な場合にはそういうものも全然問題ないと思いますが。 例えばそのあのお弁当を開けてお弁当の匂いで周りの人が気になるとかですね<笑><笑>そういうのはちょっともしかすると他人の迷惑にあの授業の妨げになるかもしれないなりうる場合があるかもしれませんのでその辺はちょっと注意していただきたいというふうに思いますそれからあとですね、えー、とちょっとでも疑問が浮かんだらあの質問をしてくださいで まあ、こんな質問をしたらあの恥ずかしいんじゃないかとで自分わからないのは自分だけでで他のみんなはよく分かってるんじゃないかというふうにあの思う時っていうのはよくあると思います、えー、しかしながら、えー、そういう質問っていうのは得てしてその他の誰かも同じように疑問を持っていることが多いですですのであの皆さんがここで勇気を出して 質問をすることできっと皆さんん以外の3人ぐらいいいは救われるんじゃないかと思います、まあ、1回に3人では少ないかもしれませんけれども例えばこの1時間に3回質問が出ればあの、まあ、延べ9人の人が救われるわけですよね。それを授業4 回, ぐらい4回5回ぐらい続ければ多分この教室にいる皆さん一人一人が少なくとも延べ1回程度は救われるという計算ができると思います。 まあ、多少楽観的かもしれませんけれどもあのでまあなかなかその高校までの授業ですとその分からないことっていうのがかなりこう恥ずかしいというあの感情につながる繋がってきたのではないかと思いますがあの大学はそういうところではありません分からないことは分からないとあのはっきり自分 の, あの態度をですね立場を認めた上でそれをとそれを まあ、理解できると分かるというのがあの大学のうんと取る立場です。取る立場というか大学でみんながやっていることです。でせっかく、えー、とと貴重な時間を抑えてここにみんなで集まってきている皆さんここに集まってきているわけですからそしたら、えー、とこの授業の時間の間にですね一つでも二つでも分からないところがやっぱり分かるようになった方がですねやっぱりここにこの場に わざわざ足を運んだ。帰りがあったということも言えるのではないかと思います。ですので、あのまあせっかくここに足を運んだのが無駄にならないようにしてください。それからと、えっと授業に対する意見もできれば、あのまあ、この場で、もしくはそのこの授業の直後などに直接僕の方に伝えてください。とよくその授業アンケート。それからそのさっき言ってた。その。 学生と教員との懇談会の場で、あのこの授業に対する意見というのは出てくるんですけれども。あのアンケートの結果を読むと、あのああこれ授業の合間に言ってもらえれば、もう少し改善したいのになってことは結構あります。例えば、あの板書の字が、えっ、ー、と小さいとかですね。それから、あのアルファベットの、あの字がよくわ、細かい部分がよくわからないとか。まあそういった、えっ、ー、とことですと、まあちょっと一言、皆さんから言ってもらえれば。 あのちょっと板書が小さいですとかあのその字が見づらいんでとかって言ってもらえればその場ですぐに直せますしそれによって、えー、ともしかしてやはり同じような思いをしている人もまたやっぱり34人救われる場合がありますのでその、まあ、授業に対する意見もなるべく教えてください、えー、さて、えー、と講義の後はですねその、まあ、復習ということになるんですけれども、えー、とまず あの演習の授業もぜひ履修してください、えっと、皆さんもうすでに把握されていると思いますがこの線形代数1の演習は金曜日のこの講義の直後ですで場所もこの場所ですですのでえっとまあ眠い人はですねここでこうそのまま睡眠学習をしているとそのまま演習の授業に突入できるというメリットもあります<笑>えっとまあそれは冗談ですけれども一応ですねその講義 の, あの理解の助けに する上で演習の授業をとっておくと非常に良いと思いますので、えーとまあ、そういうこともありますしあとはその、まあ、同じ数学の勉強をするにしてもそのまた違った先生の授業を受けることであのまたいろいろ違った視点ですとかそれから知識ですとかも得ることができると思いますので、まあ、いろんな先生の授業に触れて見るといいのではないかと思います。であとはその うんと復習のサイクルなんですけれどもまあたいその前にやった内容をまず思い出すわけですねそうすると多分やっていく中でその講義を受けた時には、えー、とまあ分かったつもりだったんだけどももう一度自分で考え直してみたらちょっとここがどうなってんだろうって疑問になったとかでそういったことを考え直すっていうのは非常に数学の勉強の上では大事なことだと思います。で分からなければあの まあ、質問するとで、まあ、と, とりあえず隣の友達から聞いてで周りの友達に聞いてで、うん、先生にちょっと聞きにくいなと思ったらティーチングアシスタントのこう人に聞くとであるいは先生に聞いてもいいですしあとはその、えー、と数学の教員もつくばはたくさんいますからだからこう、えーとまあ、他の授業の先生でも、えー、といいのではないかと思います。 えー、ということでその、まあ、この授業というかですね、この授業、数学の知識をものにできるかどうかは、その皆さん一人一人の積極性主体にかかっていると思います。でまずは分からなかったらあの、質問すると。何か行動を起こすというのが、えー、っと何か変化につながるんじゃないかと思います。それからあとは、あの資料を探すというのも、多分、 あの有効な手段の一つでうんと皆さんは中央図書館にはもう行きましたはいえっ、ー、とあのスターバックスの入った中央図書館 で, で結構あの他の大学の人と話をするとあの羨ましがられます実際この図書館にスターバックスが入ってるっていうのは<笑><あ>の<笑>あの研究会などでその同じ分野の 他の大学の同僚の人たちと話をするんですけれどもあの筑波大の図書館にスターバックスが入っているというのはかなり話題になるみたいですまああの皆さんの周辺で話題になるかどうか、えー、と分かりませんけれどもまああのえっ、ー、とまあスターバックス以外にもあの非常にこの図書館は大きい図書館でしてやっぱり国立大学の中でも非常に恵まれた蔵書量を持っておりますであとはそうですねあの 皆さんご存知だと思いますが筑波大学はあの日本最初の師範学校の流れを組んでいますのでそういう日本 の, その先生を育てる教育に関する資料でもあの一番最初期の古いものから揃っています。で僕は、えー、とちょっとですね音楽が趣味 で, そのであのこの地方図書館の1階の古い書庫に行ってみたりするんですけれども。 あの明治一桁年ぐらいにその当時の文部省がその音楽の指導のために作った本なんていうのが普通に開花式の書簡に置かれていて手に取ってみたりあの借りたりすることもできるようになっています。ですので、えーとまあ、あのもちろんあの皆さんにはまずあのこの線形台数をですね<笑>一生懸命勉強してもらえると。 いいんですけれども、まあ、それ以外にもいろいろ貴重な本がありますのでこうそういうのを見る楽しみもあるのではないかというふうに思います。えということでガイダンスの面はこの資料に関してはこのぐらいなんですがここまでで質問は何かありますでしょうか。まあ、じゃあもしですねそのこれから授業を あまあ、この授業の後とかそれからこれから授業を進めていく上で何か疑問点が出てきたらその都度聞いてください。で一応あのじゃあちょっとですねあのまだ少し時間が余ったのでまあもしかすると早く休みたい人もいるかもしれませんが、まあ、そんなに長くはやりませんのでじゃ線形代数ってあのどんな数学って話をちょっとだけ紹介して今日は終わりにしたいと思います。 あでちなみにこの話は今日は資料はありませんので、えーとまあ、基本的にこのスクリーンを見てあとは必要なる人はメモを取りながら聞いてください、えー、とちなみにですねそのあの大学入る前に線形代数って名前を聞いた人はどのぐらいいますかあ、ちょっといる、はいえー、ちなみに行列を勉強した人の人はどのぐらいいますか 行列はほとんどやってまますね、はい、わかりました、えー、と実はこの線形代数というのはあの、まあ、行列を中心にした数学です。で皆さんあの、まあ、高校ではその行列の計算ですとかそれからあの座標変換などということもちょっとはやってきたかもしれません。でえー、と実はその行列に至るにはこういろいろな人がですね大昔からいろいろなその知識を いやそれから、あのーまあ、思考の積み重ねがありました。でまず最初に、えー、と左上にあります連立一時方程式の9回っていう部分なんですけれどもあの連立一時方程式というのは多分皆さんあの中学以来あの何度も解いているのではないかと思います。えー、実は人類がですねどのぐらい昔から連立一時方程式を解いたと思いますか いそうです、ね、<笑>えと実はですすねね実は僕も今回初めて、えー、と調べてみたんですがあの、まあ、もちろんですね西暦1 7十何年とか特定 で, できないんですけれども少なくとも紀元前1000年よりも昔からです。ですので今から3000年以上昔からあの人類は連立方程式をこう解こうといろいろ頑張ってきました。 でその頑張ってきた解き方頑張って編み出した解き方というのもその昔の数学書に残っているそうですですのでこの線形代数のまあ一つ の, あの走りというのはもうほとんど数学の歴史と同じぐらい昔からありますでそれからまあその他にはですねあのまあ他の分野の数学を研究していく中でこの一次変換というもの の, その重ね合わせが、えっと、実はその なあるもののこう席で表されるのではないかとまあそういうことを見つけた人たちもいましてそれがだんだんこう行列というアイデアにつながってきたという流れもありますそれからまた別のところではあのまあ連立方程式を解くときにその変数をいくつか消すわけですねもちろん連立一時方程式もそうなんですけれどもえっ、ー、と連立で一次よりも次数の大きい方程式を解こうとしたば人も たくさんいましてその中でその変数を消すのにその行列式が有効であるということにこう気がついた人もいました。で特に日本ではあのこの関高和というあの数学者がいましてでまあヨーロッパではライプニッツという、まあ、これもあのよく知られた数学者がいましてでこの関孝和もライプニッツと同じぐらいの時期に世界で多分一番初めて最初に その行列式を発見したというふうに言われています。まあそういった流れもこう行列の概念にだつながっていったりしています。それからあとはうんとまああのそうですね1700年代から1800年代にかけてその解析学が発展してで自然界のいろいろな問題をその微分方程式を立ててこう解くようになったまあそういう研究もたくさんやられましたけれども。 その中でその方程式連立した微分方程式を解くときに現れるその固有値とか固有ベクトルというなんかそういった量がですねだんだん注目され始めましてそれもだんだん行列に結びついてきたと。ということでそのまあ大体その人類のえと数学の歴史とほぼ同時に始まってこういくつかの概念から次第にこ れ, これ行列っていうのを使っていろいろ考えるとうまくいくと。 ということが分かってきましたただこの線形代数として今我々が勉強するような概念にまでまとまったのは大体ですのでこの線形代数がその大学のですねその1年の数学の授業で教えられるようになったのはそんなに昔ではなくてそんなに昔でも100年昔ではなくってせいぜい4 5 0年前からと。 いうことだそうです。で、えっ、ー、とこの流れを見ていますと、そのまああのいろいろな分野でいろいろな問題を解いていたのが、だんだんその行列を確認した理論にだんだん抽象化されていったというふうにこう見ることができると思います。で、数学というのはあのまあ最初はですね、あの最初からこう皆さんがこうあの勉強するようなあの教科書の理論が出来上がっているわけでは。 ありません大体最初はみんなこうあの自然を自然を見て問題を思いつかわからないんですけれども例えばこのあのリンゴが落ちるのを見てこうニュートンが考えたとかですねあるいはその誰かがこういうことはど う, どうして起こるんだろうかっていう不思議に思ったそのところからこうだんだん問題を考え始めるわけですね。でその時はあの非常に具体的なで 場合によってはいろいろまとまりもなかったりそれからいろいろ言葉もなかったりそれから条件があまりあの詳しくあの記述されていなかったりといったそういう大雑把なものからごにょごにょごにょごにょいろいろ数学その問題を解こうと考えていく中でだんだんいろんな人がこう数学を作っていく中で概念がや定義がこう整備されていくと。それでえと抽象的な こうものが形作られるわけですねで、えー、と数学っていうのはそ う, そういう、まあ、抽象的なものを、まあ、だんだんこうにまとめていくという流れが、まあ、あるんですけれどもそういう抽象的なものにまとめると何が、えー、と面白いかっていうのが問題なんですよね。で何がいいかっていうとその今度はあのいろいろな問題にこう適応することが できるようになるというか抽象的になったからこそいろいろな新しく降ってくる問題にですねそれを使えるようになるという特徴があります。えっ、ー、と皆さんですねその多分小学校中学校高校 の, あの数学算数数学の授業ではあの特にその高校などではいろいろな計算とかですねそういった技術を腕を磨いて 磨くことが中心だったと思いますのでこういうその道具を抽象化するっていうことを、あのー、にあまり馴染みがないなと思っているかもしれませんしかし考えてみますとその小学校の1年生の最初の数算数の時間に皆さんどんなことやったか覚えているでしょうか、えー、と実は僕もほぼ忘れてしまったんですが、あのー、僕の娘が今小学校2年生ですので 去年小学校に入りましてでこう算数の勉強を見ていく中でああっていろいろ思い出してきたんですけれども例えば小学校の1年生の算数で最初にやることっていうのは数数を数えるってことがありますよね例えば魚が5匹とかクレヨンが5本とかそれからバナナが3本とかうんとなんか食べ物系にいっちゃいそうですけれどもでそういったですねもともと子どもは多分その あるもの具体的なものを見て数を数えたと思うんですよね。でそれがあのだんだんその何でしょう3匹とか5本とかあと2個とかっていう概念っていうのはそのものに依存してるわけではなくって、えー、それ自体がこのある一つの概念を形作っているってうことにこう昔大昔の人々とも気づいてきたと。そそれが多分その 数といいうう概念にたたどどり着いたと思うんですけれどもだからそういう意味においては多分皆さんはそのこの生涯あの人生においてその数学の勉強の最初のステップでこの道具の抽象化っていうのを経験してきたのではないかというふうに思えるわけですで。で、えーまあ、その後あの中学や高校ではいろいろな計算の手法を 習, って習うことが中心だったと思いますので。 そういう場から遠ざかっていったかもしれませんけれどもその大学に入ってですね、まあ、ちょっとギャップはあるかもしれませんがその大学の数学というのはある意味この抽象化された道具を学ぶことかなというふうに思いますで、えー、と多分多くの人はこのいきなりこの抽象化された道具を渡されてですねあらこれを調べろとかあの行列なんとかを解きなさいとかって言われてかなり戸惑うかもしれませんで うんとただその最初は戸惑うかもしれないんですけれどもまあだんだん慣れてくるとその道具もこう扱えるようになってくるのではないかと思います。で今度はその道具をですね使いこなすっていうのは大事な場面になるわけですね。でその抽象化された道具を使いこなすことでこう社会社会というか世の中にあるいろいろな問題を解けるようになると。 と思いますが、これから皆さんが学ぶ科学、ケミストリーもそういう側面というのはあるのではないかというふうに思います。でちなみに、えー、と線形代数がですね、その抽象性を獲得して今、どのように使われているか皆さんご存知でしょうか、えー、実は皆さんが日々暮ら生活している中のほとんどの場面でこの線形代数があの活躍しています。で例えば、えーと、左上にある、えーとまあ コンパクトディスクは皆さんもう使わない世代なのかもしれないですけど、まあ、今だったらブルーレイで映画を見るのはまだやりますかね<笑>多分ね。うん、であのこういったディスクですねデジタルの音楽なんかですとこれ符号理論によってその、まあ、デジタル信号をですねあの扱いますのでそういった中で例えばあの、えー、とそのデジタル信号を記録したりあるいはてンポ 信号を送ったり通信で送ったりとかする上でその誤りを途中でこう誤りが起きたりするわけですね0のビットが1になったりとかでそれをきちんと訂正しないとあの元の情報を再現できないんですけれどもそういったそのあの元の情報をちゃんと再現するための理論にも線形代数が使われたりしていますでそれから、えっと、右上にある、まあ、コンピュータグラフィックスって少しいかめしく書きましたが まあ、要はゲームですよね。あの、うんと、まあ、多分皆さんもよく遊ぶと思いますがあの、あのゲームのグラフィックスっていうのは、えー、線形代数ですね。それから、あと、左下にあります、えー、通知予報と何かというと、これは、あの、えっ、ー、と、気象予報ですね。天気予報です。明日の天気、えっ、ー、と、1週間の天気、もしくは台風の進路を知るという計算も実は線形代数です を使ってやっててやいますであとは、えー、とちょっと変わったところではこのウェブページのランク付けっていうのがあってこれはどういう話かというとあの皆さんあのウェブページの検索サイトっていうのは使ったことがありますよね。まあ、Google ですとか Yahoo ですとかあると思います。でその際にあの検索結果として現れてくるこういろんなウェブページがあるんですがあれがですねなるべくその皆さんが探したい こうキーワードもしくはジャンルにと関連が深いものがこう上位に現れるようになっていると思います。実はあの技術に線形代数が使われています。で、えー、とその辺の話は実はあの僕のホームページからたどるとですね、僕の他の授業でこのウェブページのランク付け の, あの講義を行ったあのビデオなどもありますので、興味のある人は見てみてください。 ちなみにここにあるコンピューターの写真は何かといいますとこれセルンっていうヨーロッパの原子核物理の研究所ですねにありますこれ世界で最初のワールドワイドウェブサーバーのコンピューターだそうですワールドワイドウェブの技術というのはセルンの研究者の人が最初に発明したものなんですがその最初のサーバーが展示されているそうでその写真がありました ということで、あとは、そうですね、あの、昔ですと、その中学校でやったのは、幾何学が、その、数学的な思考のトレーニングの題材だなったと思いますが、そういう意味では、今は、その線形代数を勉強することで、その、論理的な思考のトレーニングもできるのではないか、というふうに思います。ということで、えっと、最後の A はですね、その、まあ、なんか、その、これから、数学の大きな地図の中に、こう、 皆さん歩いていくわけですがま あ, あのワクワクするかドキドキするか、えー、ちょっと憂鬱かもしれませんけれども、えー、こういった数学を世界に こ, うこれから、えー、と歩いていきましょうということで、えー、とこれはちょっと何かいい地図がないかなと思っていたらあのちょうどこういうですね中世のヨーロッパみたいな の, のの数学版っていう地図を作った人があのいらっしゃったのでちょっとその図を借いてきましたけれども。 まあ、こういった数学の世界の中でですね、また線形代数の世界をあのこう見ていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さん、これからまあ、何ヶ月かの間でしたけれども、一緒に勉強していければなというふうに思います。いということで、何か質問ありますかはい。じゃあ、ちょうど時間で良いですので、じゃあまた。 あの来週から今度はあの黒板にチョークで授業を始めたいと思います。またよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。